はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えっと、今日はですね座骨神経痛に効く、えー、エクササイズご紹介していきたいと思います座骨神経痛ってねやっぱりこうこのお尻この辺がズキーンとそれがビリビリビリビリって足の先まで、えー、行ったりしますよねで原因はやっぱりそのお尻の筋肉が硬くなって神経に触れてね、あのー、痛みが発生するっていうことが多いんですけれどもあとはね腰 腰椎の4番っていうところが骨盤の周りの神経を司っているんですねだからそこがずれたりとかすると座骨神経痛になるとも言われてますで座骨神経痛のエクササイズのいいところは座骨神経痛が治るだけじゃなくてお尻がねキュッとこじりになるんですなので座骨神経痛が治るためというのもあるしついでにねキュッとお尻が閉まったら嬉しいですよねなのでその2つ の効果があるのでぜひ楽しくやっていきたいと思いとますただですね皆さん症状それぞれ違うしご自身が坐骨神経痛かなって思ってても違ったりすることもよくあるので決して鋭い痛みがあるようなエクササイズ中鋭い痛みがあるような場合は決して無理しないでやらないようにしてみてくださいはいそれではね寝っ転がったままできる簡単なエクササイズなのでやっていきましょうそれではまずは寝転がりますうつ伏せに寝っ転がって で、まず見ててくださいね。足を指立てます。指立てて、で、ぐーっとかかとをぐっと押すようにすると、膝がね、床から浮きますよね。でもっとぐーっとかかとを押すと、もももね、ちょっと途中ぐらいまで、えー、床から浮いたんじゃないでしょうか。はい、それキープでですね、最初見ててくださいね。右から、右、左、右、左って6カウントで、 足を開いていきます。なるべく最大に開きますね。それでは行きましょう。せーの、右、左、右、左、右、左、最大に今開きましたね。で、今しっかりかかとグッと押しているので、ももも、せめて半分はね、できれば全部でもいいんですけど、半分は床から浮いてると思います。で、それキープで息大きく鼻から吸って、 吐きながらかかとを外にぐっと開きますよ。よ見るとこうやってかかとを 外, 外にぐーっと開きます。この状態でキープしましょう。そうするとここのね大天使っていうところのここのね骨盤の中にこのももの骨がぐっと中に入ってくるようなそんなイメージです。 かかとを天井に向けて右から戻りますせーの右左右 はい、それでは、よ、いいですか額を手の甲の上に置いて、足の指立てて、かかとをぐーっと蹴って、お膝も浮いてて、も, ももも浮いてます。はい、それキープでいきましょう。右から開いていきますよ。せーの、右、左、右、左、右、左、最大に開いて、吸って、吐いて、かかと外、ぐーっと外です。息、ふーっと。 数拍繰り返していきますね骨盤の中にももの関節がどんどん入っていくようなそんなイメージはいゆっくりとかかと天井に向けて右から戻りますね6カウントせーの右左右左右左足の指に合せましょうはいそしたら今度左からいきますね足の指をまず立てて かかとをぐーっと蹴って、お膝も浮いてて、ももも少し浮いてます。それキープですね。そこから左は手の甲の上でいいですよ。はい、それでは左から行きましょう。せーの、左、右、左、右、左、右、なるべく最大。吸って、吐いて、かかとを外にぐーっと倒しましょう。ふーっと、かかとをしっかりと蹴って、で、外に倒します。 ゆっくりかかと天井に戻して左から戻ります左の足からせーの左右左右左右足の指にわせましょうはいどうですかねなんかお尻の中にグ、ね、ーっとここはね大天使が入ってくるような感覚があるんじゃないでしょうか痛みがね鋭い痛みがなければ続けていきますあともう1セットいきますね 足指立てて、かかとをぐーっと蹴って、ももまでできれば床から離して、右から行きましょう。せーの、右、左、右、左、右、左、最大に開いて、かかとしっかり蹴りますよ。吸って、吐いて、かかと外にぐーっと倒します。息吐いて、額は手の甲の上です。息数拍静かに続けていきましょう。 あと天井に戻して右から戻ります。せーの、右左右左右左足指根寄せましょう。はいはいそしたらあとラスト行きますよ。足指立ててかかとぐーっと蹴ってそれキープです。左から開いていきましょう。せーの左右左右左右吸って吐いてかかと外です。 ーと外もうちょっと外にぐーっと開いてみましょうこうすることによってお尻の「梨状筋」という横の筋肉そこを伸ばすことによって硬くなったお尻の筋肉をほぐしていきますねでなおかつ大天使のところが関節がね中にぐっと入っていくことによって横に広がったお尻をしっかりと狭めて小尻にしていきます はい、それではかかとぎを天井に戻して左から戻りましょうせーの左右左右左右足指寝かせましょうはいこれが1つ目です大丈夫ですかね大丈夫そうだったらあともう1つやっていきますねはいそうしたら足を今度は腰幅ぐらいにしてでかかとを軽く蹴ります 膝は床から浮いてるけどももは床についてるぐらいさっきよりもちょっと軽めにかかとを蹴りますでそこで、えー、と息を大きく吸って吐きながら今度かかと内側です内側内側だからこんな感じねそうでもしかかとが簡単にくっついちゃうようだったら足幅ちょっと広めていただいて、えー、とかかとがねこう届かないって感じだったら足の 幅ちょっと狭めてぐーっと前に内側に倒した時にかかとがちょっと触れ合うぐらいの、そのぐらいの足幅にしていきましょういいですかはいそしたら、えー、やっていきますねやっぱりこれも額は手の甲の上に持ってきますで、かかと軽く蹴って膝は浮いてるけどももは床についてる状態はいそしたら息を大きく吸って吐きながらかかと内側にぐーっと倒します たかか同士が触れ合うぐらいい足の内側ラインも全部ついてる感じですでそこで息を大きく吸って吐いて肛門お尻の肛門ですねそこをぐーっと締めますふーっと締めましょうで骨盤底筋ね、骨盤底筋膣の部分ですねそこもぎゅーっと締めておへその方まで引き込むようなイメージできればしていきましょう 通白続けていきますよ。はい、力抜いてかかと天井に戻して足指寝かせていきますこれをあと2回やっていきますよはいそれではいきます足指立てて軽くかかとを押していただいて膝は浮いてるけどももは浮いてない状態息を大きく吸って 吐きながら、かかと内側に倒して、かかと同士軽くタッチ、足の内側全部くっつけます。でそれキープで息を大きく吸って、吐いて骨盤の骨盤底筋ぐーっと締めて、肛門ぐーっと締めましょう。さらにもうちょっと肛門ぐーっと締めます。足の内側ラインがぎゅっと押し合ってるようなそんなイメージです。で、10、9、8、7、 よ う, にしていきましょう骨盤底筋は、膣ね、膣の部分、ここの膣、の肛門より前にある膣のところで何を締めて、締めておへそのところまでぐーっと引き上げるようなそんなイメージですね。もしわからなかったら肛門だけでいいです、肛門を2回締めるようなそんなイメージ、やっていきましょう。はい、それでは両手の上にを置いていただいててててただ足指立てて かかと軽く蹴って膝は浮いてるけどももは浮いてませんはいそしたら吐きながらかかと内側に倒してかかと同士軽くタッチですいいですかはいそしたら息を大きく吸って吐きながら肛門ぎゅーっと締めてその力抜かないまま骨盤底筋も締めておへその方までぐっと引き上げますわからなかったらさらに肛門ぎゅっと締めましょう 足の内側ラインがぎゅーっと近づいてるような押し合ってるそんなイメージですお尻カチカチですね力抜かないようにそこで呼吸をしていきましょう201918171615141312110987 6、5、4、3、2、1、0、力を抜きましょう、足の指伸ばしてリラックスしていきます。はい、そしたらですね、えーまあ、2つと言ったんですけど、今日はおまけにもう1個、座骨神経痛に効く。 えー、ストレッチをご紹介していきます。そのまま仰向けにね、転がりますね。で、足は大きく開きます。足なるべく大きく開いていただいて、で、つま先はちょっと内側に向けるようなイメージです。そうするとね、天井にまっすぐ向くので、はい、そしたら、ま、天井に向かって前習いしましょう。で、指は全部くっつけます。親指も1つ全部くっつけます。はい、その状態でゆっくりと万歳していきましょう。 親指が床に触れるぐらいの感じですね。でそしたら右の手一回肘緩ませます一回肘緩ませて肩甲骨緩ませましょうそこから右の手をぐーっと肘伸ばしながら指先でまっすぐ上に伸ばしましょうその右手キープで左手ぐーっと伸ばしてもう一回右手ぐーっと伸ばしてもう一回左手ぐーっと伸ばし て, ばしてかかとまた斜め下にぐっと蹴ります 息を大きく吸って息止めて20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0吐きましょうはい、えー、とこれはですね息を最後止めて20秒止めることによって腰椎4番というところをぐっと圧を加えてほぐしていきますね。で息を でこうわざとらしく口からはーって吐くことで自律神経のバランスも整ってくるのでもう超わずとらしくはーって吐いて体の力を抜いてください。いいですかはい、それではいきましょう。えっ、ー、とね、足大きく開いて足のつま先ちょっと内側に向けるようなイメージでいいです。かかとしっかりと斜め下にぐーっと蹴ってますよ。はい、そしたら一回両肘緩めてそこから右の 指先ぐーっと上に伸びましょうで。それキープで左の指先グーッと伸びてでそれキープで右の指先グーッと伸びて左の指先グーッと伸びて両方の指先グーッともうちょっと伸びて息を大きく鼻から吸って止めて20191817161514131211987654321 0口から吐いて脱力しましょうはい両膝胸に抱えて左右にごろんごろんとして腰をほぐしていきましょうはいそれではゆっくりと起き上がっていきましょうはい、えー、いかがだったでしょうかえっ、ー、とねこの3つ 全、えー、てね座骨神経痛に効く、えー、エクササイズストレッチですので、えー、どれかね一つあこれ効いたなっていう気に入ったのがもしあったらそれを毎日続けていただくと少しずつね良くなりますで前半の2個のエクササイズはキュッとねお尻も閉、えー、まってくるこじり効果もあるエクササイズなのでもしよかったらやってみてくださいはいこのチャンネルではですね、あのー、こうやってあんまりねガシガシ動くのはちょっと やだな、だけど寝転がってでも効果が高いそんなエクササイズやストレッチをご紹介しているのでもしよかったらチャンネル登録してみてください。はい。それではありがとうございました。